いいですこれまでのオリジナル曲は歴史や地域を題材と書きましたが今回は異なります番外編として古いメンバーから新しいメンバー他のチームの皆さんそしてせいを応援してくれる全ての人と踊れる総動きとして作り上げましたよさこいと 私たちはこれからも踊り続けますそれではご声援よろしくお願いしますレイ Yeah!